コ、はいえードフォーギフの山川です。今日はよろしくお願いいたします、えー。珍しく代表ってつけました。ちょっといい理由があります。あ、<笑>同じ方にはちょっと失礼しました。に、えー、ご説明したいと思います。 ここはいいですね。先ほど石井さんからご説明させていただいた通りなんですけども、自分のやりたいことを持ってくるっていうような、まあ、こう、なんか、他のだと会社ですとか、というふうに持ってるところはあるんですけど、私たちは任意団体です。で 2年前に石井さんから代表引き継いでいて、まあ、僕ぶっちゃけあんまり代表って言ってないんですけど代表ってなんやねんっていう話になっていて何すればいいんだろうっていうところをまあ石井さんに聞いてもよく分かんないしどうしようかなって思<笑>ったんで私1個コードフ行フがやの代表がやっていたやっていいことを考えたんですよ。それが 褒め倒すっていう<笑>皆さんがコード4フォーイキそのやってきたことを紹介しつつすごいって拍手していこうと思うのでえ私がすごいって言ったら拍手していただけるとありがたいです<笑>よろしくお願いします一つ目アーバンデータチャレンジです2020年にワンドックっていう えー、ものがヒーローズリーグのシビックテック賞を受賞しました、えー、と病院の付き添いの方が毎回毎回あの書類を作るのがもうとにかく面倒だとなので LINE で答えていくたんびに自動で書類を作っていくものがあの仕組みを作りましたということでシビックテック賞を受賞しましたメンバーの頑張りのおかげですすごいあ<笑><笑><お><笑>これ気持ちいいな<笑><笑>はい えー、2021年です、伝統産業 ×IT でアーバンデータチャレンジの方で今回は多治見というあの陶磁器、美濃焼きの町があります、そこと一緒に、えー、いろいろな、まあ、アイデアを出していってどうやっていったらであの私たちはこの多治見という町をよくしていけるだろう、良さを伝えていくことができるだろう。で、まあね、右側、実はね、直し飼ってセラミック陶器の世界なんです。 なので、陶器を持ち込んでみようとか、そんなアイデアとかをみんなで出し合いました、それってすごく面白いですよね。で、その結果、あのビジネスプロフェッショナル部門と地域拠点賞をいただくことができました、えー、皆さんの頑張りのおかげです、すごい<笑><笑> ささらにさらににですよいろいろやってるんです、本当にあの手芸部の方もすぐ毎月毎年どんどん積み重なっていったらしいし今回もブースもあります、で IODD とかすいすい会とかこうねそれぞれの地域の方もと一緒だと思いますけどそれぞれで活動されていらっしゃいます、もうそれぞれの、ね、やりたいことが形に表れている、もうとにかくすごいで。<笑><笑><笑><笑> って思って親ってねあのこのスライドを作ってて思ってひょっとしたらこれって皆さん参加者の方も一緒なんじゃないかと思っていてでこうやって自分の時間、お本業もある中でこうやって参加していただいているで自分のやりたいことを実現されていらっしゃるこれはもうそのね最高のことなんですよなのでもう本当にすごい<笑>皆さんがすごいんです<笑>。そんな あの皆さんが岐阜に来ていただけてるっていうのから本当に嬉しくて、でちょっとでもねこうやって楽しんでいただけたらなと思っています。本当に今日は岐阜に来ていただいてありがとうございます。ちょっとでもねあの食べ物でも場所でもなんか語り合ったことでも何でもいいです。 何か形に残していただいてで石井さんもいてもらったんですけどそこからあの自分の地域に広げていただけたらなと思っていますしなんか岐阜でこんなことがあったからうちでやってみたっていう話があったらぜひ、ね、私もそうだし石井さんも遊びに行きたいなって思っているのでいろいろお話をさせてください。今日は本当ににありがとうございます楽しみにしていまますすす楽ししみて以上です